紅白、ゲスト審査員の89歳黒柳哲子、マイクと間違え、ペンライトを持っちゃった。羽生結弦さんコーアシスト。第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、東京、渋谷の NHK ホールで行われた。ゲスト審査員として出演した黒柳哲子、89、は、序盤の感想を聞かれると、 マイクの代わりにペンライトを持ってしまうハプニングがあった。すると、同じくゲスト審査員の羽生結弦さんがマイクを差し出すコーアシスト。起点の効いたプレーを見せた。黒柳は、びっくりしてますよ、全部この方にやっていただいてねと、ハブの親切に笑顔。司会の桜井翔は、ハブ選手も一緒に楽しんでいただけたらと思いますと、ナイスフォローを称賛した。 ゲスト審査員。足田瑛菜、俳優。黒柳徹子、俳優。西村孝道、アーティスト、僧侶。羽生結弦、プロスケート選手。坂東矢十郎、歌舞伎俳優。福原遥俳優。松本潤俳優、歌手。村上宗隆、ヤクルト。森保一、サッカー日本代表監督。吉田と、新国立劇場舞踊芸術監督。 新聞聞社もっといいいを聞きたい今、地元で流行ってる、YouTube で人気のある、密かに話題になってる歌や歌手がいるはず。そういう人を丁寧に拾い上げて紹介してほしい。演歌にも、ポップスにもいるはず。昔歌ってた人、もう歌わない人、そういう人はもういい。工藤静香や下原良子を出すのなら、まだ頑張ってる船木和夫を出してほしい。 後期高齢者の代表です。頑張ってください。応援しています。徹子の部屋、毎回楽しみにしております。2023年も頑張って。ゆずくんを黒柳徹子さんの隣席にした NHK はトレビアン。二人は東方薬品でお仕事もご一緒しています。ゆずくんはとっさにニコニコしながら黒柳さんをさりげなくフォロー。 しているゆずくんは道徳の教科書でも紹介されている貧困法制な人でもあります。タイトル語色、持っちゃったですね。あと、画像の髪型が何かなそして審査員にはそぐわないと思うので、来年からは出さない方がよろしいです。香山雄三が終わった後に涙を流していたのが印象的だった。初めて見たかもしれない。 黒柳哲子と加山雄三の掛け合いがおもろかった。もっと聞きたいって言ったら、加山雄三が、もういいよ。ロボットにも見えてきました。今回は黒柳さんと西村さんがインパクトありました。オファーする方も受ける方もすごい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。